今日はすき焼き春雨すき焼きの春雨ですねこれ好きなんだわこれと肉があればもうバッチリですねで今日はこのすき焼き春雨を食べたいと思います卵もいないじゃない犯罪方向に入れてるのはこっちです卵を2個使います今日はそれではいただきます マイコン、どうぞいやすげえねーいやこれはさましよるですよ完ンペーではすき焼きハムサ食べてみたい ねえ卵ついた<ス>うんうん、うん、こ、ね、今日の間ね夜車で走ってたんですよそしたらいきなりここに終盤がありまして大 丈, せ 大, 丈せ大丈夫ですよ大丈夫 まあ、も人がいて、四角が来るから、何にも気をえないなだなと思って、感心しましたね。<笑><笑> ちきます昭和の時代後生き抜いた男の共演です<笑><ーん><笑>幼稚園の頃ね住んでた町に蒸気機関車の機関口があったんですよで先祖の前に行けばこぼれ落ちた石炭がいっぱいあるんですねで使いもしないのに友達と石炭いっぱい拾ってきて自転車の顔に入れて直前に走ってるわですよね、うん そしたら、街中、道がストレートで、車が全然通ってないです。で、の道の両端に旗を持った人が、ブラーッと並んでるんです。えー、お阪市って人象なのかなとか言いながら、人転走ってるんですよ。途中で、ね、お巡りさんに止められて、奥に行てしまいられる。 その時ね、すごい立派な車が雰囲に通っていったんですけども、次はなんとね、天皇陛下がやってきたということで、まじでろってお迎えしてたんですよ。で<笑>、ね、友達がどうなったというと、<笑> 幼稚園児は何をしようすんだていすよまあそれはずれで話になりますけどね<笑><笑>次は中学校の時のですけどまあ今では れも出せる時とか、意思とか、作れることかは関係ないんですけども、それで、ね、僕の後ろに女の子がいたんですよ。で、授業が終わったし、あー、終わったーとか言ってたんですよね。そしたら、無気に俺の�***は、バイバイ人生だったわけですよ。<笑> ちょうど夏の時期はね、上を貸したくて、下が忘れそうなんですけども、貸すのが入ってないから、もう大きくなると大変なことになるんですよね。ただ、こっちもびっくりしましたけどね、なんでそんなに飲めるかもしれない。 出なくして見えるんだよと言ってもまあ強く言える女子なんでそこまで求めちゃいけませんよねでも、思う何言ってんだよ<笑>うん うまいね。あのね、あ親、どこのスーパー行って、パン買ったんですよ。パン。そこから始まりまして、それから車そこまで行って、飲む人のお仕事に行ったんですけど、端っこにおいてあた、調理パンをお寿司してたんですね。パンを買ったのにね、ね気が済んだのは家貸ってからしたんですよね。で、そのスーパーに電話して、こんなパン、届いてませんから。 聞いたんですよ。そしたら、ほ、ま、ら、あ、満足ないですね、と言われて。残念ながら、パンは普にいたりませんでした。 っていうか、卒業するまでね、まあ、先輩も何人がいるわけですけども、幻、ま、ぐ、あ、しぐし見えないんですよ、んで、友もに、見えるか、いや、俺も見えないよっていう感じで、もう、最初は言って、うずうずしたに圧倒されたわけなんですけども。若<笑>、うん、<笑>い者の思い出ですよ。 昭和の話なんですけど懐かしい話ですよね。自分のなかはそういう思いにやつ残ってます。そう昔の話を。<笑> あるね、このういうん、あー満足満足これね作ってほしいもんねそうのが一番お得ですよね。それでは今日も